蒼さん緊張してるい や, るいや緊張す る, 張するさあちょっと固めにいくしかないかなやばいやばいやばいやばいこんばんはこんばんは いらっしゃいませ。どうもはい。まず手をアルコールでシュシュッとシュシしてもらって。ようこそようこそどうぞ。はい。はい。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。どうもどうも。ありがとうございます。はい。というわけでようこそ い, いらっしゃいました。お久しぶりです。お, お, しお久しぶりでございます。もう一杯目早速時堂君は飲めない。はい。お茶。はい。 えー、奥様ビール で, いいですかね。はい、ビールで大丈夫です。またやるんですね。ビール？いや、やるんだよ今。久しぶりじゃないですか。俺、分かったね。バーに行って研究したの。待って待って、これやってた。これ何やってたかというと、俺が一番好きなんだこれ。これってあ、やばい。待って待って、待<笑><笑><ゃあ><笑> っ, ってースター、って。これって最初の。 最初の泡をちょっと捨てるんですよこうやっ て, ってもうなんかちっちゃい空気が捨 て, て, て, て, てちゃってます<笑><笑>あそうほらほらーあああああああああああああああああああああってことそうです、ね。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 面白くないないいうと、はい、時戸さんは、うん、新たのゲームバーの時に来てくれたのがあれ1年半前だからえっとおととしの10月11月なんですよね。ミででやっらららてててもも、はいうん、木さんは一回去年来てもらって だから、時戸さんはね、ちょっとタイミングがね、ずっとあの、我々のキャスティング会議で、時々くん来ないかな、来ないかなって名前は出してたんですけどね、まあ。また来てもらおうとはずっと言ってた。そうそうですああ、ありがとうございます。すすタイミング測って、大会とかあるから、うん。大会やっぱ、そうですね、ね多かったですね。<笑>大会の順日声とか言われたら嫌でしょ。<笑>はい。う<笑>意外と、その、大会あったよね。ありましたね。そう。そう その海外大会なくなってどうなるんだろうなと思ったんですけどす、ね、思, いき思いきやもう国内でかやっていただいていやでも大会いっぱいね国内で頭がってよかったですねよかったっすね、うん、もうどうしようかなってやっぱ他のことやんなきゃいけないっていうのも、うんね、思ったでう考えたんですけど思いのか大会がっつりしっかりやってくれて、うんうん、あれは俺もちょっと思った意外と逆に今までみたいに順調な環境だったら 日本でこんな大会やってなかったんじゃないかなってぐらいですね、すねそうですね、<笑>逆にね、今だからこそ、国内で、うん、っていう、ね、れは結構ことだったんでしょうね、僕は、ま、ちょっと初めましてなので、そうです、初めまして、だからウェブ、ウェブとか動画でよく見かけてますけど、<笑>一方的に、うん、メディアにおいても、ツーショットって初ですよね、そうですね、ですね。う初めま 不思議なツーショット。いやいや、よろしくお願いします。バーチャンファイターは、結構前になりますけど、<笑>ね、そうですね。ここやらせていただいて。バ、はい、ーチャンも結構いろいろ大会やってましたよね。やってますね、うん。まあでも、ワールドワイドの大会ではない。うん、まあいや、まあ今できないですけど、うんね、でも前回出てもらった時のあのダウンロード数。あ、でももうあれ公表してましたね。例えば、あの後ね。あのーあ、言ってないんですかまるっと言ってるんですよ。シリーズでっていう、ま。あ、シリーズで。ああ、変な T シャツ着てくるから。でも、引き算したら大体分かるぐらいですね。うん 膨大な課したっていう、ね、そう、支持だと1800万とっていうふうに言ってて、てまあ、その真面目で e スポーツ単品では言ってない言ってないけ ど, 普、まあいけど、普通に考えたらまあ、1000は言ってるっていうね。そう、うん、言ってるんですよ<笑>、ね、きっと、ね、本人言わないでしょうけど、ね、ちょっともう、それ以上の T シャツはもう家になかったんで、<笑><笑>今日は着てきていませんけど。 時戸さんから見てこうバーチャーファイターってどんな感じに見えてんのかなってちょっと聞きたかったんですよねああでも言いづらいかもしれないですけど、うん、<笑>今のバーチャーですか今でもいいですしいやいや、まあ、シリーズでもいいですしいやいやでバーチャーファイターって存在でもいいんです存在でもいいですけどなんかまず存在から入りましょうバーチャーファイターというよう、うん、な何となく世代によると思うんですよとそだからとそこから聞きたいです、ねうん、えっとですね何を隠そう 本気で、この対戦相手に勝ってやろうと思ったのって、実は、バーチャファイター2なんですよ。うん、あ2 2、そうなんだよ、そうな、うん。なん か, 特か、特定の誰がだったの特定の誰がだったんです。うん、それは、僕のいとこだったんですよ。あ、そうなんだ、うん。僕のいとこが、えー、その時、僕、引っ越したばっかりで、小学校。うん、結構、馴染めなかったんですよ。うん、そうか、小学校。小学校、なじぐらいですか超<笑> 3です。三3年<笑>結構聞い強烈だなら。超<笑> 3で引っ越して、馴染めなくて、うん、で、 たまに、えー、っと、実家というか、母方の里帰りの時に、沖縄に行って、うん、いとこと遊ぶのが、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。学校でなじめなかったんで、うん、いとこ、攻略本とか持ってて、うんうん、ああ、もうね。もうね、ん、やり込み勢だったんですよ。うん、で、っと、こそれしまくりだったんですよ。すそう、やってたんでしょうね。<笑>で、いとこが、そのセガサタンで持ってたんで、で、それでなんとかして、次会う時に、半年に1回ぐらい会えるんで、うん、次会う時に、絶対やっつけてやるってモ、うん、<笑>チベーションになったわけだ。そうな で, すそれで 半年後ににようやく移植できるようになってうでそのまた次になった時にちょっと勝てるようになってう、えー、そうですねで多分沖縄だからそんなしょっちゅう対戦もできないから全然できないインターバルですしそうですよねでもそのインターバルの間ってえサタンを買ってもらったとだって小学3年生のゲームセンターも自由に行けないわけじゃない、うん、サタン買ってもらいましたサタン買ってもられましたったましいそこの方が気になるわ、うんうん、<笑>うちは勉強頑張れば いい方針です。<笑>いい家庭方針です そ, こでそのために、うん、そのために頑張る、うん、勉強も頑張って世の中の親の皆さん、これ聞きますかね、ちゃんとゲームやりたいってこと、ちゃんとね、勉強もするからゲームっていう形でやってもらばいいサイクルになって、最終的に東大まで出て、最終的にゲーマーになる親に最終的に、お前、普通の会社行っても向いてないから<笑>って言われたんですよ俺、はい、最後に、うん、おに、ね、迷ってた時にそうか。 なんでそんなに勉強させたんだろうなんでいいかわかんないっていう。だ<笑>からその対戦っていうのに、その本当にちゃんと引き付けられたの、うん、は、バーチャーだったんですよ。うんうんうん、あ, あ, うありがたいです、ね。いや、分かっていバーチャーファイターってそういう存在でしたよね。うん、ねでそこからこう、いろいろ、なんかこう、名誉だったり賞金を手にするために、いろいろゲームにこう、ぼっとしていくわけじゃないですか。そうですね<笑>で。その中でもう一個聞きたいのが、どうしてこう、 今やられてるストリートファイターをこう選んでるのかってい う, う、いろんなゲームがある中で、はい、れそれを選んだきっかけってなんだろう僕いろんなゲームやらせてもらったん、うん、そうですけ、ね、ど、うん、一応ちょっといろいろ調べてもらって、ね、<笑><笑>いろいろやってるなと思って、でその中で行き着いた今ストリートファイターがあって、なんか何だったんだろうな僕ってじゃ 一番なんだろう、倒したいやつとか、魅力的なプレイヤーがいるのが、やっぱストリートファイターだったっていうのが。ああ、じゃあ、コミュニティーがそうだったの、ねうんだね、まあ。そうですね。一番、ね、最初にそう思った時 の, の, ったの、ストリートファイターの最長は何だったのストリートファイター2、えー、っとですね、うん、僕がなんだコミュニティーっていうのにお世話になったなと思うのは、うんうんうん、ストリートファイター3、3なサード・ストライクっていうゲームが、あ, るるるる、まああの当時多分もう半年。 僕、う、に、んうん、格ゲーとかって 出, 出てたん、ね、で、サードの時にやっぱり、いろいろお勉強させてもらいましたね。僕、中学とか全然部活とかもやってなくて、超生意気だったんですよ。うん、そんな中で。勉強ばかしちゃうあ、ね。そうですね。<笑>そうそうそう<笑><笑>あとやっぱその、格闘ゲームもずっとやってて、うん、結構その、周りには果てちゃってて、あじゃあで、そういう意で、ね、 ゲーセンデビューして、強いところまで行って、うん、で、なんかその、ね、仲間でやってるようなノリを、中学生のクソガキたちが、なんかその、一緒になって、騒いで煽り合ったりするみたいなのが、うん、あ、なんかそういうのがおお面白いのかなと思って、僕らもやっちゃって、そこで、しっかりお給を据えてくれたのがサっっ、うん、サードだっっ、サードたそこで、なんか、やたらと強い奴はいるぞみたいなのなっちゃって。 ええー、と、あれです。その、勝負としても、うんうん、ええー、と、ちゃんとやってくれたっていうのもあるんですけど、けど人として、ね、してちゃんと説教してくれたんですよ。うん、なるほどもうはっきりと。お前ら今、うん、あと、あの、お前ら強いのは、分かったと、うん。なんだけど、その、ちょっと目立ちすぎてるから、うん、あの、あんまり、やりすぎない方がいいよっていう、注意。うんうん<笑> 原稿使ったことじゃないですよ。いきなり。どういう意味だろうなっていうぐらいの、うんうん。そうです。その当時の自分からするとどういう意味かなぐらいのことを言ってくれたんす。そうです、うん。で、それはなんか後々分かったことなんですけど、うん、それって多分、もっと地方の、ただあんまりレベルの高いゲーセンだったら、俺ら原稿作らって、外を追い出されて、うん、多分終わりだったっ、うんですよ。まあそうですよな。そこが、うん すごいレベル高くて、うん、言うても、その、なんて言うんだろう、勝負に対して純粋だった人たちがいたから、うんうん、あいつら本当に生意気で辛かったつけど、腕前としては、うん、やるから、そこは認めざるを得ないよなだから、うん、大人の力じゃなくて、<笑>その、ちゃんとその、うん、ちゃんと説教するっていうか、ちゃんと教えてやる、うん。許容してくれたんだね。るそねいいさん、そんなことですはい。 今日も一応トークテーマが2つあるんですけど、ちょっとね、トークテーマ行く前に、はいあのー、せっかく時田さん、今日来てるんでね、この間ですね、うん、時田さん、YouTube を開設しやがりましてですね、ありがとうございます。もうね、3000人近く行ってるんですよ、早いんですよ。えは何う時んはでしかチチャャンンネネルルズバリな名、ね、た 普通に普通にね、はいそう。でね、なんかほら、うん、YouTube ってほらあの、仲間意識があって難問の世界ですから。いや別に俺たち YouTuber ではない。YouTuber <笑><笑><笑>は、<笑>俺、ーー<笑>俺たまにかんじらさんで、俺 YouTuber ではないから。<笑>普通のねあの、会社員、会社員。<笑>部長クラスの人、ね、<笑>で。一応、ま あ, あの、時戸さんのチャンネルにね、時戸さんとしては、まあ、せっかく久々に原田さんに会ったわけじゃないですか。 時々チャンネル来ないかなみたいなことちょっと考えてるんですって、うん。あ、なるほど。じゃあ、もし呼んでもらえるなら全然行きます、うん。あ、これあそこは基本的にそういうのは何でもノーギャラですからありがとうございます。ノーギャラですけど、これもノーギャラですよサラよ<笑><笑>それはリーマンですからね。ノーギャラですから、毎回がっつりノーギャラですから。は<笑>い。僕、メディアに出るのでお金もらったことはありませんから。はい、あ、行きますよあ、ありがとうございます。はい、よかった。よかった。なんかちょっと、荒らしに行ってくださいね、あなたね。 でも、そういう時代になったんですね。これうん、ゲームの、その、プレイヤーのそうそうそう、プレイヤーのチャンネルに、こ う, そうす、ね、ゲームを作ってる側が、うん、<笑>行くっていう時代になっているい、うん、素晴らしい逆ですよね。面、ねね、白い時代になりましたよね、うん。しかも世代が全然違うけども、ライフは自ってくますよ、ね、うん、しか全然、ね。うん、なんか何か、何、うん、か企画してくれると。はい、企画、今、はい、企画しておりますので、うん、ぜひともよろしくお願いします。普通のことしないでね。多分。はい、普<笑>通のことは。多少無茶ぶりでも大丈夫です。はい<笑> 鉄拳、バーチャ、ストバイのプロプレイヤー。一応ほら、三大格闘の有名な人たちがそ ろ, そろってたらるから<笑>、あるちゃそうね。いや、その辺だから。ここで言うと、俺が実はまっ先に聞きたかったのね、あの、それで入った一応は、一応っていうか、そのティージングというか、正式にゲーム画面が出てるわけではないけども、はい、まあ、イメージ映像とともに、はい、うん あったわけな、はいあれはまあ純粋にそプレイヤーから見た時に、うん、ど, どう感じたかとか率 直, 直に聞きたいほっとしましたよねほっとしたほっとしましたあ な, るほどなるほどようやくかとか作ってる作ってるっていう話は 聞, 聞いてたんですけど、まあ、しまあ普通に考えたらさ、うん、作ってないわけないよねそろそろ、うん、あの新作、うん、5も結構長いですし、うん でなんかコロナになっちゃって、その開発が延期されたんじゃないかとか、うん、そういう噂は流れた中で、うんまあ、そろそろじゃないかなってところに、うん、やっぱあの政策決定、うん政策、政策発表が出て、うん、決定っていうか、決定はだいぶ前からしてまもんね、<笑>ん よ, より世の中的に作ってますよって言ったのもあるんですよね。はいうん、だほっととしりし、ね、あえず次がちゃんといわゆる 未来が見えたたとといいうう意味ではそうしそりゃそうだよねプレイヤーからするとねそこだけはさすがにお任せだもんね、はい、そこはもう本当に、うん、僕は特にプレイヤーの中でも、うん、あのー「任せる派なんですよ、うん、出されたものは食いますよと」と、うん、ああなるほどなるほど、うん、プレイヤーの中にもそうあれあります確かにいや意見を言いたい人も も, もちろんいますし俺、うんうん、はやっぱりそのゲームの面白い面白くないっていうのは、うんうん、自分では判断 えー、と口には絶対出さないですし、うん、思うことすらしないようにしてますあなるほどそれは自分の中で何て言うんだろうその勝負に対するこだわり、うん、なるほど思っちゃうと隙、うん、ができるんですよ自分の中に、うんうん、ああ言い訳だったりとか、うんうん、はいあそこまでの意気がすごいな達してるのはなかなかですねいすい、えー、思い思わないようにしてます、うん、だからう新作は、えー そうですね希望があるとすれば<笑>、うん、ルールとか面白さっていうよりは人気タイトルにしてほしいなっていう、まあまあ、すごいもやっとしたものになっちゃいますねいやでも人気タイトルにしてほしいのは実は、うん、俺近しい話は何度もしたかもしれないけどそれはストリートファイターしょバーチャルファイターょとそうなんですけど結構格ゲーメーカーはねみんな作ってる側も持ってるんですよ、うんうん、あの普通ね 映って言ったら変だけど、この業界結構面白くて、競合に対してこけろこけろってそんなにね、まあ、思っている人いるかもしれないけど、競合が売れた方が、あの、自分らも売れるんですよ。基本的には、はい。そのジャンル自体が広がった方が、例えば、ね、ゲームセンターってわかりやすいで す,、ね、ですよね。ゲームセンターって場所の取り合いじゃないですか。うんうん、ゲームセンターって一回、 一回ビデオゲームコーナーが縮小したり、一回体感ゲームコーナーのエリアが縮小して、プライズに壊われると二度と戻んないんですよ。そっか、確かにそうです、ね。二度と戻んないん。復活するっていう話は聞かないですか。だからライバル会社の製品でさえちゃんと面積取ってたらしいんですよ、うん。っていうのがあるから、うんその、その文化のせいか、格ゲーとかもコケラコケラって誰も思ってない。頼むから盛り上がってくれて売れろって思ってる。ただ売ってくれると、 引っっ張らられれるんですよ、うん、全部がやっぱりそれは格言に限らず、うん、一般論として実はそういうところがあるので、うん、そのジャンルを牽引するタイトルと か, なんかそのジャンルを代表する難題タイトルってあるわけじゃないですか、はい、それは格議に限らずやっぱり売れてほしいっていうのは割と持ってるんですね全員で市場を広げていくもともとほら 必, 必要不可欠なものではないので。うんはい ね、流行り廃りのもんじゃないですか、はい、だからやっぱりちゃんと流行ってくれた方がそうそう、ね、まだその余地がありますもんねんん全体として流行せらせれるってう広がってくれた方が広がるみんなでのあのあ市場を広げてる世界なので、うんね、ゲームどんちゃんのそうですよねそういうところありますねそれもありますもう、うん、特に今おっしゃったそのアーケードゲームですねもうゲームセンターに来てもらってなんぼなん で,、うん、そ, なんでその弊社でいうとカンコレとかフェイトとかっていうお客様って今までゲーセンに来なかった人たちがあ 来てで来たついでに UFO、はいはい、キャッチやってみようかなみたいなのがそうそうそうそうあれがなんかこう効果として非常にん望んでるというか う, そ う, そ う, そう嬉しいことなのでもうそれと同様にやっぱり格ゲーっていうジャンルがぜひ盛り上がってもぜひ広がってほしいっていうのは思うんでやったやったと思いましたねあのティザームービー見た時そうそうそう今なんかで出ると思うんだよとびとびも逆にほらストリートウイルド5ってスタートダッシュの時にこういろいろあったじゃないですか、はい、ね あとね、<笑>ちょっと地球とか言われてましたよね。大変ロード時間はいやいや。ロード時間とかは、俺ね、うん。じゃなくて、なんか結構その仮想通貨入れる入れないと か, か。あ、なんかありましたね。全とかありましたね。バケツ裏にあったものがなんか入らないと か, か、それで結構なんか大騒ぎになったわけじゃないですか。はい。あれとかは、もう全然対岸の火事じゃないわけですよ。うん、俺とかは。ーうわーもう、だから、 なんだろうもうああでも自分のことみたいですよね、うん、なんか、うん、ああなんとかわかるみんなでなんとかしたいぐらいの<笑>なるほど本当にだからそれと入ったシックスやっぱり発表あった時はもうやっぱ応援する気持ちみたいななるほ、うんうんうん、原さんももう僕もね開発者だから、はい、なんとなくわかるのはやっぱ裏がすごい大変なんだろうなと思っちゃうんですよ、はい、多分なんとか、はい、あのタイミングで、はい 余裕を持って発表したわけじゃないんんじゃなないかなと思ってるんです、ね、いやまあ僕は裏事情全部ね<笑>そ う, か<笑>そうだか ら, てるでしょうから、ね、とりあえずねあのティーズしましたけどやっぱり開発現場はすごい大変だなっていうのはなんかそれを感じちゃうんですねあの見ながらなるほど あ, あれから分かるんですねいやわかる も, もっともっと言うとさうもっと分かっちゃうわけじゃないですかそれとハ「ハイタハイブの時なんてまさに「バンナムと」 いろいろやってました、ね、コラボもやってた時期なわけだから、はいはいね、その こ, この時期にこれやってこれやって、まあ、お互い真っ向祝いで、ね、逆にとお互い邪魔もしないし逆に言うとお互いうまくいく時は合わせましょうと、ね、そういうマーケティングプロモーション的にやるわけでしょ。そういううい話とやっぱ違うタイミングで、うん 発売とかってなると、あ、これひょっとして結構無理して巻いたなとかと分かっちゃうわけですよ、うん、<タッ>僕も発売までのロードマップも想定しましたからな<タッ><タッ><タッ><タッ>るほど、ここで発表したら聞きたいなぁ 分, 分かっちゃうんですよ分かったときに、あら表の発売タイミングより何ヶ月早いみたいなのが来るとああああそうか、これ期末決算に合わせてああ、はい、こ れ, そうです、ね、これ開発側が今、大変にしてるのが分かっちゃうな えー、だから作ってる人も そ, そういう炎上になると辛いよね、だってね、あ自分たちの決定じゃないわけだし、うんまあ、それはしょうがないね、いろんなことが僕ああ、うん、僕らもありますよ、間に合わせなきゃいけない選、ね、手さんもありますよ、まねうん、どうの会社もそういう思いを一回してるので、ラ、うん、ストシックスね、本当ね、もう普通に本当に盛り上がってほしい、うんうん、しい、ね、協力できることがあって、全然したい、ね、本当に。うん でなんで一生懸命書くのかというか<笑>自分の話にならない。<笑><笑>いやいやそれはもう<笑>テーマは新作ですからね。新作でどうだってほらね<笑>小学校ね小学校三年生の時にバーチャー2だったんですよ小学校三年生だよ<笑>あなたた今いくつになるの？僕もう三十六のおっさんです。三十六のおっさんになったのにまだ五ってどういうことなんですか？<笑><笑>その 話を聞き出すためにちょっと美味しいものをうしてませんかそうだ。そトリ、ね、ファイターが次6で、鉄拳が今7、次8あるとした 次, 次があるとしたら8ですよね。次。しかも僕らあの、いろいろタッグとか、タッグーとか挟、はいはいね、んでますから。うん。それで言うと、バーチャーファイターはちょっと、そろそろ追いついてくれないと。そうですね、一番若い、若い数字になっました。ね、いや矢印が今、青木さんの方を向いてますからね。<笑><笑> いやーでも、この前ね、前回もここ出させてもらった時にも、次を考えるいい材料ができたっていう話は。材料って、僕は明確に言いましたよ<笑>僕はもし SEGA の、セガのいわゆる、ステイクホルダーというか、いわゆるその経営陣のうちの一人だったら、これを機会にしない限りは、絶対もう、これを放置したら復活がないわけで、IP って未来の資産なわけじゃないですか。かこれまででの資産でもあるし 未来につながる資産もあるでかこれをここをスルーしたら、うん、本当に IP を殺すことになるん で, そうです、ね、僕だったら新作指令は出しますけどね、うん、っていう話をしたと思うんでどうどうどう<笑>視線が集まりますね<笑>考えてなくはないですよもちろん毎日日々考えてはいますし、はい、あの何かやろうとは思ってますよっていう<笑>な ん, か<笑>、うん、なんか今の話だけ取ると何だろう 毎日あいつのことは思ってるけどまだ告白しないで<笑>思春期の少年の話に い, いやいやもう具体的に考えたりはしてます考えることはだから考えますよね、うん、それあの多分プレイヤーはもっとか妄想してると思います、うんうん、<笑>考えてるしああだったらどうしようこうだったらどうしようとかこうした方がいいんじゃないかはまあ、ね、結構濃いめに話はしてますけどねさあ、うん、今 の, その今までの「バーチャルファイター」シリーズの延長上1から2345っていう、うん の次じゃないほうがいいんじゃないかなって思ってるんですよね。ああ、なるほど。あれ？うん、まあでも<笑>あのあその上を行きたいというか。上を行きたい。あのアシュとか違う方向じゃなくてあ。でもわかります。例えば北米のタイトルって三とか四までいったらもうリセットして、いきなり、うん、あの最初のタイトルに戻ったりしますよね。うん、そう。ああ、そうか。そういうのもあるし。わかる飛び上。いや、ちょっと飛び上。いやだから普通、はい、ナンバリングで一二三して行くですよ。はい。 まあ、リセットされてる。例えば、c ールオブデュー t とかも、普通は 1,、はい、1、2、3とか来て、3はなんか Xbox だけで出てみたいなんで、はい、で、Call of ー u t y 4、モダンオーフェアとか行くんだけど、はい、またリセットすると、はい、Call of Duty モダンオーフェアっていうのが出たじゃないですか。あれって、じゃあ1なのかってっ違うわけですよーー。昔はもうあったし、だからそういうタイトル多いですよ。 あのナンバリングじゃない。そうそう、レインボーシックスとかも、1、うん、2、3って来たんだけど、次、ベガスっていう名前になって、ベガス2って行くんだけど、うん、またなんかレインボー6 c とかでナンバリングとは決して限らない。はい、うん。映画のタイトルみたいになっちゃうってこと、うん、そうそうそう、ね、映画のタイトルも割とリセットして、いきなり最初の原点のタイトルに戻ったりとか。バ、うんうんうん、ットマンとかそんな感じ で,、うん、そうですね。ああ、そうっすね。ノーランさんもあれば、最近のバットマンもあれば。あれば。じゃあ、バーチャーは、 スポーツだクロスイースポーツの次、ファンはシックスじゃねえのって言ってるけど、シックスじゃない可能性もあるか。バーチャル、うん、とかになるんですよシン。あ本当そうん、シ, ンシン。いや、シンって言うけど、シ ン, シ ン, シンカタカナで書いてあるかないでしょ。ハイレムシンだよ、ね。それはと、次がしんどくないね<笑>、うん。まあそこもでも名前からというよりは、その内容から。 考えた方がいいって、ね、内容を考えていくとそ、ね、そういうのもありかなって今、なんとなく純粋な6じゃなくて。ね、いや、わかります。それはまあ、それはそ、ねまあ、それ今、ちょっと葛藤して、決まってないですけど。うん、あの、あの当時、90年代はバーチャルっていうキーワード、いわゆるバーチャルっていうものの走りだったから、うん、だけど、今時だったらひょっとしたらバーチャルって言わない方がいいかも。うんうんうん、確かに、そうですよね、うん。あり得るでしょ あ, あります、あります。バーチャルってそういう意味ではどういう意味だってなっちゃう だからそういう意味でいうと、思いっきりブランド名は変わったけど、なるほど、これは完全審査だという形にはできます、ねうん、そ う, そうちょっと驚きはなんか追加したいというか、うん、表現したいですね、あ普通にバャンアイター6で出てきたら、あっっていうだけで終わっちゃいそうな気もしてて、うん、皆さん、その頭の中にあるからなるほど、そうじゃない、そこの新しい裏切りというか。 ギャップみたたいいいななものは応援していきたいなです、ね、ぼんやりんさて皆さん、はい、場所も変わりましたよ、はい、今日せっかくなんで<笑>ほらね三大格闘の有名人今日い ま, いますから対決しましょうってことで、はい、タイトルはなんと「バーチャ」です バ ー, チャー入ったクロスいきなりいきなり。いきなり <笑>合気体験合気、ね、ないし OK ラブなんですね僕はラブで行きますよおっ さ,、はい、さん乗っちゃったハラさんさん大丈夫です一回戦男の一本勝負いやちょっと待ってステージはランダムで行きましょうランダムで行きましょうかランダムの回転が割と遅いんじゃ<笑>目押しできるのでも目押しさせないんですよねこれね。あ目押しできてたな <笑>いや緊張する<笑><笑>さあちょっと固めにいくしかないかなあっおっどんだ飲んだかいっるねえ あ, やば い, う あ, あやばいやばいやばいやばいやばいいい…対決はががっっっっったたた…ためすすすぎぎなななやぱばでちちょょと前行きらまししうい。 い い, いこれ緊張するねする<笑>見てる方も結構ドキドキですよ。<笑>